工藤静香、24年ぶりの紅白出場、ココミと共演も歌詞間違いに反省、凍りついた一瞬。歌手の工藤静香が1日にインスタグラムを更新。新年の挨拶とともに、24年ぶりに出場した大晦日恒例の第73回 NHK 紅白歌合戦で歌詞間違いをした際の心境や反省を綴っている。 工藤が2023年初投稿したのは長女のココミと共に出演した第73回 NHK 紅白歌合戦の舞台裏で撮影したオフショット。公開された写真にはステージ衣装を着てカメラに微笑みかけるソロショットやココミとの笑顔の2ショットも収められている。工藤にとって24年ぶりの出演にしてマラ娘との共演となった。 第73回 NHK 紅白歌合戦。ステージではメドレーで嵐の素顔を歌唱すると、ココミが登場してフルートを演奏し、交差に吹かれてで共演を果たした。しかし、工藤は交差に吹かれて冒頭で忘れたくて忘れたを、なくしたくてなくしたと間違え、なくしたくてなくしたを重複して歌唱。SNS でも話題になっていた。 そんな工藤は投稿で、ヒえと、めっちゃくちゃなくすバージョンになりこおりついた一瞬もありました。すみませんと歌詞の間違いを反省すると、ファンからは、それも生放送、生ライブの醍醐味です。口パクじゃない証拠で、むしろ貴重、人間らしくて可愛くて良いじゃないですかなどのコメントが寄せられた。引用、工藤静か、インスタグラム、アットマーク駆動静か、 日常生活で間違えたり噛んだりするのは別にいいんだが舞台は紅白 M-1 でいう最終決勝サッカーでいうワールドカップ間違いが運命を左右する場面で間違ったんだからプロとしての意識が低いと思われても仕方ありません音楽は明確な勝ち負けはないですがああこの人はこういうスタンスで仕事に向き合ってるんだ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 中島みゆき先生からも特に苦言はなかったようですし、今回は話題性から言ったら工藤静香さんの方にメリットがあったかもしれませんね。今年も工藤静香さんの素晴らしい歌唱力で中島みゆき先生からいただいた素敵な楽曲を歌い上げてくれそうですね。応援しています。 本人久々の出場で間違えたのは屈辱だと思いますけど歌詞スーパー見てなかったら全然わからない範囲で大丈夫でしたよ。歌詞が飛んだわけでもないので違う歌詞を当てて歌うところが工藤さんらしくて口パクで歌って歌に何の変化もない現代の若靴より素晴らしいと思います。生か最高です。お料理のインスタやジュエリー、絵画などやる暇あるならボイトレしてください。 小遣い稼ぎ程度の気分でやるからミスも連発。稼ぎの良い旦那もおるわけだし、職業に専念したら、どう思う。35年のプロなら、しっかりやるべき。2022年に3回テレビに出て、3回とも全部歌詞間違えたんでしょう。普通は、そこは反省したり恥じたりするところで、茶化したりするところでもないと思うけれどね、謙虚になって自分に歌詞を叩き込むとか。 カンペも出てるんだろうからきちんと見るとか、老眼で見えないんだったら文字を大きくしてもらうとかしたら良いのに、心美も、まだ自分はそんなに実力ないんでとか謙虚に言えばまだ好かれるのに、あれで CD 出しただか海外デビューしただかでオーケストラとも演奏したんだっけ。嘘でしょレベルで東方学園ってレベル落ちたんだなって思われるから。 なんだかコース合格とか言わなければ良いのになって、二人ともどうやってやるほどではないのに、どうして謙虚にできないのかな。工藤静香、聖域や聖量があるのは認めるけど、昔から歌い方が一本上司で心が入っていないというか、せっかくいい歌詞なのに彼女の歌からは感動できないんだよな。この人に歌わせるのがもったいない。 親孝行とか自分の夢のために紅白出場を目標にしていた歌手の方々もいたろうにこういう選出があるからみんな胸紅白見なくなるんじゃないの歌詞の間違いは本人のミスだがあの素人丸出しのフルートは放送事故レベル今後娘さんたちが朝ドラや大河などのドラマに出演することがあるなら二度とその番組の質を振りとさないようにしてほしい ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に。